2023年1月の7日、刀鍛冶の里編放送は一体本当なのか<音楽> はい、ということで、どうも皆さん、こんにちは、のいちです。さあ、今日はですね、確定情報ではないんですけども、2023年の1月の7日から、ま、刀鍛冶の里編が、ま、放送する可能性が結構高いよ、ということで、え、今日はそれについてお話ししていきたいなと思っております。で、ま、そして全15話についてもお話ししていきたいなと思ってるんで、皆さんぜひぜひ最後までご覧ください。はい、ということでですね、まずは皆さんこちらをご覧ください。えー、今年の12月の投稿 他にですね。なんとですね。無限列車編の一挙放送がまあね。決定したわけなんですけども、この後重要ですね。刀鍛冶のなんとですね。最新情報の pv がね公開されることも決定いたしました。ということですね。で、こちらなんですけどもおそらくですね。遊郭編の再放送のお知らせもまあ、この時にまあ、されるんじゃないかなと思っておりまして、なんでかっていうとですね。無限列車編の一挙放送じゃないですか？で、次の新シリーズ。 っていうのは刀鍛冶の里編なんですよなのでまあ誘惑編を放送しなきゃちょっとおかしくねということでまあ、おそらく遊惑編の再放送のお知らせっていうのがまあ、この日にされるんじゃないかなと思ってるんですけどもまあ、もしそうなった場合ですねはい刀鍛冶の放送日っていうのがもうねほぼ決定しちゃうんですよということでですねなんと本日2つの放送日の予想を持って参りましたということでまあ、これはあくまで考察なんで ですけども、まあ、ほぼ確定でこの2つのどっちかになるんじゃないかなと思っておりますはいということで一つ目のルートから見ていきましょうこちらとなっておりますえまずはですね誘惑編特別総集編ルートということで誘惑、まあ、編の再放送があるとすれば、まあ、おそらくなんですけども総集編じゃないのということで、まあ、翌週からですねもう発表された翌週から3話ずつ3夜にかけて放送を行ってい ルートとなっておりますでまあこの場合ですね刀鍛冶は一体いつ放送なのかと言いますとですねまぁ、あ、2023年の1月の7日まぁ、あ、こちらとなっているわけなんですよねうんまぁ、あ、はいということでまあこの場合ですね2023年の冬アニメという形で刀鍛冶を放送していくということなんですけどもこの可能性は非常に高いですね1月の7日から放送する可能性は非常に高いなと思ってるんですよ で、これなんでかっていうとですね、なんとこの12月10日の発表の日なんですけども、なんとですね、宣伝費をめちゃめちゃ使っておりますよということで、なんとこんな感じでね、はい、記者っていうのをですね、走らせて、まあ、この放送日っていうのをね、全国に回って宣伝してるわけなんですよ。はい、ということで、まあ、こんだけ宣伝費をかけてるということは、え、鬼滅の刃がね、放送できる準備が整ったよということの、ね ね、合図なんじゃないかなと思っておりましてまあ、もう刀鍛冶の制作っていうのはほぼほぼ終了してるんじゃないかなと僕は思ってるんですよねはいということで、まあ、おそらくなんですけども1月から放送する可能性まあ1月の7日から放送する可能性っていうのは、まあ、かなり高いんじゃないかなと現時点では思っておりますはいということでこうなったらマジで嬉しいですねということでございますねで続いてなんですけどもこちらでございます有格編の最後 放送普通バージョンのルートとなってるんですけども、まあ普通に遊楽編を再放送するとなると、まあ毎週1話ずつという形で、まあスタートがですね逆に2023年の1月の7日から遊楽編をスタートするという形になって、でまあね、11話やるとなると、まあ3月の18日に遊楽編の最終回の再放送が終了するということで、まあこちらの場合は、カタナカは一体いつ放送なのかと言いますと、まあこちらでございます。 えー、2023年の4月の1日ということで、まあ、こちらの場合は春アニメという形でね、まあ、放送されるんじゃないかなということなんですけども、まあ、これが最も遅いパターンですよね。うん、まあ、最も遅いパターンだと4月の1日あたりなのかなということなんですけども、まあ、この可能性も非常に高いですよね。うん、なんでかっていうとですね、まぁ、あ、刀舵の最新情報っていうのが、まあ、12月の 4月まで公開されないとまあ、いうことも含めると、まあ、この可能性っていうのもあるんじゃないかなと思っておりますね。まあ、はいということで、まあ、放送日に関してはまあ、1月の7日、もしくは4月の1日、まあ、この前後あたりになるんじゃないかなと考えてるんですけどもまあ、皆さんはどう思いますでしょうか？はいということで続いていきましょう。続いてなんですけども刀鍛冶がですね。全15話で放送するという可能性についてお話ししていきたい。なと と思いますはいということでこちらをご覧ください。えー、柱稽古編ですね。 柱稽古編を刀冶に含めるのではないかと、えー、僕は考えております。で、なんでかっていうとですね、柱稽古編っていうのはアニメ3話分しかね、えー、分量がないんですよ。なのでですね、無限上編の初めに含めるか、刀冶の里編の、まあ、終わりに含めるかしかね、まあ、方法がないんじゃないかなと思っておりまして、まあ、単体でアニメ3話を放送するだけっていうのはね、まあ、ちょっと寂しいかなということもありますので、まあ、おそらくなんですけども、 刀鍛冶のねまあ終わりに含める方がまあなんか引きとしてもいいし無限上編をねまあ、1からやるっていう面でもまあ、やっぱりいいんじゃないかなと思っておりましてまあおそらくですけども柱稽古編っていうのは、えー、刀鍛冶に含まれるんじゃないかなと思っているんですよでまあそうなるとですねプラス3はされるということで、えー、ワンクール15話になるんじゃないかなと思っているんですよねまあ刀鍛冶がですね初回1時間放送だった場合は全14話という形になる じゃないかなと思ってるんですけどまあワンクール15話分ということでいやこれだったらめちゃめちゃ嬉しいっすね柱傾向編も見れると考えるとマジで嬉しいしまあ、刀鍛冶の里編っていうのはまあ、終わり的にはキリがいいんですけどもちょっとだけね引きがね足りないように感じるんですよねなんかこう完結しちゃうじゃないけどねうんちょっと引っ張りが足りないような感じがするのでまあ、柱傾向編まで含めてくれると無限上編 の引っ張りとしてはね、めちゃめちゃいいんじゃないかなと思ってるので、まあ、ワンクール15話になる可能性っていうのは、まあ、高いんじゃないかなと思ってるんですよね。うんまあ、マジでそうだった場合はめちゃめちゃ激アツだなぁと。と、えー、僕個人的には思ってるんですけどもまあ、本日のま伝えたい情報っていうのは以上になりますよ。ということで、まあ、最後まとめやっていきましょう。はい、ということでまとめなんですけどもまあ、まずはですね。刀鍛冶の放送日がですね。まあ、1月の7日から放送の。可能 可能性、そしてですね。ま、4月1日から放送の可能性とまあ2つのルートがあります。よというお話をしましたが、まあこれ以外にもですね。ま、1月の7日からまあ4月の1日の間のどっかで放送する可能性っていうのも非常に可能性としてはありまして、まあなのでま1番遅くて4月の1日なのかなと僕は思っておりますね。まあ、皆さんはどう思いますでしょうか？ぜひぜひコメント欄の方によろしくお願いします。で続いてですね。まあ刀鍛冶が全15話で放送する。 可能性についてお話ししました。まあ、こちらはねま全、あ、12話でも全15話でも全然いいかなと思ってるんですけども、もまあ、できれば柱稽古編までやってくれると嬉しいかなと僕は思っておりますよ。ということで、まあ、これに関してはねまあ、ちょっとした楽しみみたいなもんなんで、まあ、そこまで期待はしない方がいいかなと思うんですけどもま全、あ、15話やってくれたらマジで嬉しいなと思っておりますね。うーんはいということで、皆さん今回の動画いかがだったでしょうか？まあ、今回の動画良かった言った方は、ね。 え高評価そしてチャンネル登録なんかもぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということで皆さんのコメントなんかもお待ちしております。では、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。う